こんにちは、葵です今日は毎回子どもたちが完食するそぼろ丼はひき肉と卵で作るイメージがあると思うんですが保育園ではここにほうれん草も加えて野菜もしっかりとれるようにしています。 保育園でも行事食の時に困ったらそぼろ丼出すぐらい本当に子どもたちに大人気なので優しい味のそぼろ丼是非作ってみてくださいそれでは早速作っていきましょう青いの給食室今日は3色のそぼろ丼ですので<笑>いきなりかんだね<笑> 3色のそぼろ丼ですのでご飯の上に3種類の食材をのせていきますほうれん草とあと卵と 鶏ひき肉を使いますで卵はアレルギーがあるお子様も最近増えてきているので卵を使わずにその代わりにこの根幹で黄色の色味を出して作るのでも大丈夫です今日は2合分の分の量で作っていきますほうれん草はまず根元の部分を切り落として。 そしたらここにたくさん土がついてますのでよく確認しながら洗っていきます保育園では3回水を取り替えて虫がついてないかっていうのをよく確認しながら洗っていきましょうほうれん草はそぼろに形状を合わせて細かめに切っていきましょうだいたい5ミリ幅くらいかな細かく切っていきます葉の部分は大きいと口にへばりついて危ないので 粗みじん切りにしていきましょうなんか今下に落ちてった<笑>下に落ちていった子たちがいた気がするぞ ほうれん草はゆでてからカットするっていう方が多分主流のやり方だと思うんですけどあのもちろん茹でてから切った方が栄養素のの損失っていうのは防げますただ保育園だとゆでたもの加熱済みのものをカットするってなると衛生管理がすごく厳しくて難しいんですねなので先に切ってからゆでるっていう方法をとってますけどご家庭だとそんなに量も少ないですしあの衛生管理もねそんなにあの厳しいってわけではないので先にゆでて かから絞っってて細かく刻むっていうやり方でも大丈夫ですですはほうれん草を茹でていきましょうそぼろ丼で本当に子どもたち大好きでよく食べるのでやっぱりよく食べるメニューにはなるべく野菜を入れてたくさん野菜をとってもらうっていうふうにすると無理せずに子どもが野菜食べられるのでなので3色目の色味はほうれん草使っていますわーいい匂いだなほうれん草も。<笑> ほうれん草は2分経ったらザルにあけましょうほうほれん草はアクが強い野菜ですのでザルにあけたら必ず流水でアクを洗い流すようにしてくださいほうれん草を流水にさらしたら今使っていたお鍋を一度洗ってしっかりとアクを取り除いたらこの中にほうれん草を絞って入れていきます でお鍋はあのまたねあのほうれん草の色がつきますので同じお鍋使って大丈夫です私もあのさっと洗ったのでまだちょっと緑のところがついてるんですけどまたほうれん草色に染まっちゃうのでそのまま使いますでそぼろ丼の上にほうれん草をのせますのでしっかり水気を切った方が美味しくなりますのでここでギュッと絞りますでお鍋に入れていきますほうれん草全部水気絞り終えたらここにお醤油を入れていきます 醤油で少しほうれん草も下味をつけますそしたら弱火にしてほうれん草を入っていきますご飯の上に乗せる前に一旦ここでいることで水分がしっかり切れるというのとあと醤油の香ばしい香りがつきますのでほうれん草がすごくごさまにとって食べやすくなりますほうれん草って加熱するとこんなにちっちゃくなっちゃうので毎回びっくりするんですけど ああんんなななにに切っっっっっったのに絞ったたた時の絞らこんなちちちゃくなっちゃくだから意外と量は少なくてもしっかりほうれん草食べられてるというほうれん草はもう茹でて加熱してありますので12分さっと炒めて水分が飛んでしっかりと醤油がほうれん草になじんだらこれで火を止めましょうメインのそぼろを作っていきましょう鶏ひき肉を使います鶏ひき肉と おおおお醤醤油油加えまますすすとそれれから砂砂糖ですお砂糖でも入れていきますそしたらこれは弱火にかけながら保育園だと量が多いので中火で炒めていくんですけどご家庭だと量少ないので強めの弱火で炒めていきますひき肉にたくさん油含んでますので油引かずに作ります 結構行事食とかでもそぼろ使ってちょっとデコレーションしたりとかそぼろをご飯にすると本当にすっごいよくご飯食べるので困った時はそぼろ丼にしてましたねあのご家庭だと菜箸とかでいった方がより細かいそぼろができるので菜箸を2本ぐらいまとめて持っていります保育園だと量たくさんあって菜箸だとすごく時間かかるので木べらでガーッとほぐしながら混ぜていきます 焼き肉にしっかり火が通ったらこれで火を止めて完成です薄味なのでかなり色味は薄くなりますでもしこの木べらで混ぜていて結構大きな塊になっちゃったなっていう場合はこういう泡立て器とかで上からギュッと潰してあげると細かいそぼろができますのでもしあやっちゃったってなったら<笑>これで修復できますので大丈夫ですでは最後の3食目卵を作っていきましょう 保育園で卵を扱う時はよく洗ったらまず小さい容器に割り入れますでこの状態で殻が入ってないかとか卵の状態を確認して問題なければ特用のボウルに移し替えますそしたらここで卵を溶いていきましょうよく溶いた卵はザルでこしながらさらに殻が入らないように 異物混入対策をしていきます結構このザルに殻が引っかかってたりすることもあって意外とね見落としてることあるんですよねそしたらここにお塩を入れますお塩とあとお砂糖で卵の味付けをしていきますお砂糖ですそしたら弱火にかけながら菜箸バージョンで作っていきます4本持ったらこれをぐるぐるかき混ぜていきます保育園だと量たくさんありますので 泡立てでもうガーッと混ぜながら作るのがおすすめですでこの菜箸4本分使った方がより細かい卵ができますのでご家庭ではこのやり方が一番おすすめです全然そぼろの話ではないんですけど私卵焼きって甘いのよりもしょっぱい。 系の卵焼ききがが好きでで甘いのがねねちょっと苦手なんですよね<笑>ただ自分のねそういう個人的な感覚で給食作るのは良くないので<笑>このそぼろはちょっとお砂糖多めの甘めにしてるんですけどでちょっと底の方焦げそうだったらあの鍋浮かせてぐるぐるとかき混ぜてからまた火にかけますあちょっと喋ってもたもたしてたらなん か, か塊がすごできちゃったなうわ香ばしいいい匂いがしてきた中までしっかり火通ったら火を止めます でもたもたしてあの大きいね塊まりができてしまったので先ほど言ったようにこのマッシャーで潰します上からこんな感じでしっかり泡立て器で後から潰せば細かくなりますのであの私のようにちょっともたもたしてしまって大きい塊まりができちゃった方はこういうふうにやればね大丈夫なのでご安心くださいではいよいよ盛り付けしていきましょう今日は三角形に 盛り付けます三角形って難しいんだけどねこんなもんではないでしょうか<笑>本当はもっとあのバーバーバーってのせるんですけど別々で盛り付けるんですけどこのままだとお子様すごく食べにくいので食べる直前であの必ずこうほぐして混ぜてから お子様にあげるようにしてください葵の給食室給食給食嬉しいなおってても綺麗になりましたみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます<笑>いい匂い<笑>にやけすぎてるそれぞれ匂いがまた違っていいよね<笑> いただきますそぼろとほうれん草を一緒に食べるかいただきますもうさ、こんなに口の中に入れた瞬間に美味しいってもう<笑>卵も食べよううん、優しい卵はすごいふわっとして優しい味です美味しい本来はあの先ほども言ったように あの全部こうご飯と混ぜて出してあげた方が子供がすごく食べやすくなるのであの保育園ではそういうふうに保育士さんが混ぜて出してくれてますいやこれは美味しいそれぞれにしっかりとあの薄味なんですけど味をつけてますのでどこを食べても美味しいしまたそぼろとあと卵のこの優しい味があってほうれん草がねすごく食べやすくなってます そぼろ丼は保育園で大大大人気でもう毎回ご飯が空っぽになってくるレシピなのでぜひ皆さんこのレシピで作ってみてください本当に大人の方にもおすすめです